新州高森パノラマビレッジ私たち若者特命係は高森町を PR する任務を任されました今回調査をするのは若者特命係の木村と私山岸私たちが VR 取材をする最初の舞台に選んだのは。 パノラマビレッジ構想が建てられた新州高森パノラマビレッジパノラマビレッジ構想とは何なのか取材するため私たちは現地へ向かいましたすすすごいす ご, いすごいいいいめっちちゃ気持ちいいとこですね、うん、実はですね私たちはパノラマビレッジについて調査するべく事務局があるカフェイルモンデに向かっています。イエイ 街からもらったのはこのパノラマビリッジの構想マップただ一つだけなんですね、うん、さあパノラマビリッジどんなところなのかどんな構想なのか早速調査にしていきたいと思いますでは皆さん、はい、行ってきましょうさあ行きますいい、ね、VR に登場しているゆるキャラはく、ね、かきまる君といいます結構ですよ 深森町の特産一ちだをモチーフにしたキャラクターです。そうか、はい、次にです お, お、カフェイルモンでの看板が見えてきました。うん、看板によればもうすぐみたいですね。うん、もうすぐみたいです。さあどんなところなのか楽しみですね。楽しみですね。 おー看板が見えてきましたね<笑>さて私たちはカフェイルモンデのあるアグリ交流センターにやってきました担当してくださるのは福澤さんという女性の方ですはいアグリ交流センターのあの2階にカフェイルモンデがあるそうですでは行ってみましょう行ってみましょうこんにちはこんにちは 映像の雰囲気のいいところですね。うん、すごいいい香りもしてきましたこ。こんにちは。はじめまして、私たちは高森若者特命係の木村と。山岸と申します。はい。イルモンデの福田です。ようこそいらっしゃいました。こちらにパノラマビレッジの事務局があるとお聞きしたのですが。はい、ございます。まずはこちらにお座りください。ありがとうございます。ますお待たせいたしました。 おすすめランチでございます。それからオムライスでございます。パノラマビレッジのお話の前に、まずは召し上がってみてください。ありがとうございます。ます皆さん見ください、見てください。美味しそうですね。美味しそうです、ね、本当にそう。では、早速いただきたいと思います。いただきます。ますうん。 美味しいですね。美味しい。食後にコーヒーか紅茶ございますけれどもどうなさいましょうではホットコーヒーでお願いします。は い, い、ホットコーヒーありがとうございます。美味しい。うん。うんうん。取材に来た私たちは温もりのある空間で。 素晴らしい景色を眺めながら、美味しいご飯をいただきました。いや、美味しかったね。美味しかったですね。いや、本当にごちそうさまでした。えっと、今回はですね、私たちパノラマビレッジの調査ということで来ているので、いろいろ。質問していこうと思うんですが、よろしいですか。ありがとうございます。では、早速なんですが、はい、まずですね、このカフェイルモンデっていうところなんですが、どういったところなんでしょうか。 空き家になっていたんですね町の空き施設となっていてでそれちょっともったいないねっていうことで、えー、とあの私たちのようなシニアの主婦たち10人ぐらいなんですけれどもえここをみんなの憩いの場っていうか集まれるところにできたらいいなっていうことで、えー、立ち上げましたあそうなんですね、はい、じゃあ も, もともと空き施設っていうのを利用されて、うんはいねはい、シニアの皆さんでやられてるんですね。そうそうそうはい ちなみに、うん、今日食べた料理なんですが、うん、非常においしかったですが、うん、しかったです何か こ, うこだわりとかあったりするんでしょうか、うん あ, うね、あのこの地域で採れたビレッジで採れた野菜とかそれから果物を中心にまたあの季節のものを取り入れて。うん やっておりますあう、はい、そうなんですねじゃあもうまさにパノラマビレッジでこの窓から見える、はいうんえー、景色の畑で撮れたものを使っていらっしゃるということなんです ね, です ね, ですね、はい、ありがとうございますでは続いてですね、はい、今回私たちパノラマビレッジということでの調査ということで来ているのでこのパノラマビレッジと このカフイルモンデさんの関係についてちょっとお伺いしたいんですが、うんはい、どういうういご関係なんでしょうかああの、えーっと。パノラマンビレッジの事務局っていうことで や, ってるんですあのやらせてもらってるんですけれども、まあ、この中心農園の中のあ中心のところにちょうどあるっていうことそれから、えー、こういうカフェっていう人が交流でするっていうことで。 広、ね、報、まあ、も兼ねましてあの事務局をやらせていただいておりますそうなんですね、はい、ではもうまさにこうパノラマビレッジのこう、はい、拠点であり、はい、こう関係者をつなぐハブとしてこうそうです、ねはい、機能されているってことなんですね、はいはい、ありがとうございます、はい、ちなみになんですが私たち今回パノラマビレッジの構想マップというものをいただいてきたんですが、はいはい、そもそもこのパノラマビレッジってどういったものなんでしょうか はいあのここにも書いてありますけれどもこの南信州あの南アルプスの美しい風景とまあここに広がる豊かな農園女の南信州の穏やかなそんな環境の中にありましてあのここに多くのあの農園があるんですねだからその農家農園の方たちが集まってまあここを人と人とが交流してで活力のあふれる そんなあの取り組みができればいいなということであの始めました、えー、地域と農園とパノラマビレッジの関係者それから高森町が共同して、まあ、ここら辺の豊かな地域づくりにこれから取り組んででいいいきたななととうことですうんなるほどパノラマビレッジでの活動とか何かイベントとかがあれば教えてくださいはい。 イベントは、ねうん、いろいろ取り組んあのー、まあミニコンサートということで「しのぶエのコンサートとか「ビオラ・ダ・ガンバ」のコンサートなんかを年に何回かやってきましたし、ね、またあのんだってもあの地域のそば粉を使ってガレット教室っていうのをやりまして、うんまあ、多くの方たちに楽しんでいただく、うん、そんなことをここで取り組みながらあのやっております。うんうんはい そうなんですね。いろんなこう取り組みをされているということなんですね。うん、またあのガレット新しいお蕎麦がつまごができたらここでもちょっとやってみたいなっていう風 に,、はいうね風に思って。いいですね。季節によっていろんな講座とかもできますね。ま<笑>あ、うんうん、面白いですね。ありがとうございます。これで最後になるんですが、うん、こういろんな取り組みまされているかと思いますが、こ, うこれからですね。 パノラマビレッジどのようにしていきたいかどういうふうになったらいいなというものをちょっと教えてもらえればと思います、はい、あの農園が広がっておりましてりんごだとか梨だとか、まあ、豊富にあの豊かなものがございますのでそれをあの都会の方たちに送るようなそんなあのふるさと便みたいな活動ができたらいいなというふうに思っております。それからあの、まあ、多くの方にここ来てていただきまして まあ、この地域を歩いていてただくでそういった中で、まあ、あのちょっと疲れたなと思った時にはカフェに寄っていただいてあの地産地消の美味しいランチを召し上がっていただいたりコーヒーを飲んでゆっくり景色をご覧になっていただいてこの地域楽しんでいただければいいなというふうに思っております。ね、ありがとうござ、うん、とうございますぜひです、ね、この VR ご覧の VR 覧皆さんもです、ねこの パノラマビレッジにぜひお越しになってですね畑を見てご果物になっている様子ですとか稲谷の風景を楽しんで最後はこのカフェイルモンデさんで、えー、ゆっくりゆったりと過ごしていただければ本当に一日楽しめる空間だと思います。ぜひ皆ささんお越しください おいてくださいいやありがとうございますなんかですね話を聞いてるとすごいね、うん、行きたくなるよね行きたくなりました行きたくなるんですけど<笑>ちなみに、うん、今日これから歩いたりとか、はい、そういったことできますかね あ, あのちょうどあそこにねこの辺詳しいあの方がいらっしゃるのでちょっとお願いしてみるあぜひお願いします、えー、ありがとうございま す, います清水さん清水さんあのね あの若者たちがちょっと歩いてみたいっていうことなんですけど、ええ、お願いします。あそうですか、あのー、このパラリッチの代表やっております、清水と申します。よろしくお願いします。えー、と私たちはえ若者特命係の木村と。山岸です。いすそうそうは い, よい、よろしくお願いします。ぜひ、すみませんけれども、はい、あのご案内をしていただいていいですか。そうですか、あのー、畑を見たいということですか。はい、それで あ,、はい、あのー。 早速行きましょうか。ありがとうございます。お願いします。今日はあ り, あ, り あ, りありがとうございました。ありがとうございました。では、早速行っていきたいと思います。はい、行ってきます。はい、行ってらっしゃい。行ってき ま, っ、はい、きます。カフェイルモンデを取材してきました。パノラマビレッジの中心となるカフェイルモンデでは。 素晴らしい景色と温かいスタッフ地元の食材を利用した美味しい料理が楽しめ非常に居心地のいい空間でした引き続きパノラマビレッジを取材していきたいと思います後編へ続きます山岸が取材するカフェイルモンで。 今取材させていただいたカフェイルモンデさんのメニューをご紹介します本日は美味しいご飯ありがとうございました早速なんですけれどメニューのご紹介をお願いしますはい と、こちらはあの定番になっております。オムライスです。皆さんにとっても喜んでいただいております。で、こちらの方は月替わりぐらいであのやっているんですけれども、今日はキノコのハンバーグで地元の野菜とか、それから果物を中心にしております。うん、あと、キーマカレーとかパスタ、そんなようなものもあります。うん、すごい美味しそうですね。えっと他にはちなみにどんなメニューがありますか？はい、他には。 プレミアムソフトクリームそれからチーズケーキと、はい、あのケーキセットになっておりますのでう、はい、そうですねカフェイルモンデさんさまざまなメニューがあるということで眺めを楽しみにあのお料理も楽しみに温かいスタッフの皆さんに会いに、えー、ぜひカフェイルモンデにお越しください。待ってま